オフの食うた に, にようこそさて本日のご飯こちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートコレクションのポテトチップス5種類を食べたいと思いますこちらが絶品薄塩味濃いめののり塩味旨辛チリ味濃厚コンソメ味そしてオーザック1つだけちょっと違うの入ってますけどまあそういうのもいいですよというわけで、ね ポテトチップスはうすしおからですよねーと思うのは自分だけ、はい、見た目はこんな感じですシンプルですねではいただきますチャンネル登録よろしくお願いします 最初に食べた絶品薄塩味はもうその名の通りシンプルな薄塩の味が効いたポテトチップスで最もポピュラーな味でしたねなので意外性を求める方にはちょっとかもしれませんが安定性を求める方にはいいと思いますでこちらの濃厚コンソメ味こちらも定番ですね薄塩味よりもやっぱり濃厚と書いてるだけでコンソメの味は強く感じ出ていました なので、ちょっと味が強いレギュラー版がお求めの方はこちらがいいですね。で、今回、唯一の変化球、王座これは、自分はあまり食べたことないんですけど、ね、食べてみると思います。やっぱり他のポテトチップスとはちょっと違う気がしましたね。全然パリパリ感が強いというか、そういう感じでで、バーベキュー味なんですけど、札幌ポテトのバーベキュー味などとは違って、どちらかというとニンニクの風味が強い大人向けのバーベキュー味といった印象でしたね。なので、バーベキュー味でも、ちょっと、 大人向けの味を求める方にはいいと思いますそしてこちら濃いめのり塩のり塩ですが濃いのはかなり海苔の方ですねなので海苔を求める方にはぜひお酢食べてほしいです以前食べたカルビン40ドロ付けの48 0泥ふげんなど海苔がなんか地味だなーっていうようなものがあったんですがこれはかなり海苔が主張強く前に出てきているのでまさに海苔を感じた感じのポーズのチップスですね3面塩はちょっとどっかにいっちゃったかなっていう気もしますがそして最後のうま辛チリ味 旨辛なのでそんなに激ーっていうような辛さではなくあとからほんのりピリピリ振るんですけ最後の方でちょっとピリピリに耐えられないのでちょっと飲み物を飲んでしまいましたがうーんちょっと刺激が欲しいっていう方にはいいかもしれませんねで今回の中だと自分はこののり塩が一番好みでしたのでこれを代表としてこちらの点数とさせていただきますもちろんどれも美味しかったです これ と, チップスといってもいろんな種類メーカーがありますからねこれは小池屋さんのメーカーホルドチップスのようですがカルディとはまた違った美味しさがあってよかったですそれではタンヤ強情っぱりこのつる先でうんー何を意地張ってるんでしょうねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演お楽しみいただけましたか欲しそうでしたらチャンネル登録 高評価よろしくお願いします。ではまた次回の注目でお会いしましょう。